今日はマツダの方からアナウンスされています CX60。こちらの方のパワーユニットのお話を少ししてみようかと思います。でこちらのパワーユニット僕自身もすごく興味がありまして、3つ今回バリエーションがありますで。そのうちの1つ非常に気にしているところがあるんですけれども、まず1つ目が、 直四のガソリンマイルドハイブリッドという組み合わせと、もう一つが直四のガソリンのプラグインハイブリッド。そして今回私がすごく興味があったところとして、直六ディーゼル、マイルドハイブリッドという、この三つの組み合わせで、今回この CX60 という車が出てくるということで言われていますで。今回はこちらの直六のディーゼル、こちらの方の技術的な エンジンのご紹介をしていこうと思います。こちらの方スカイアクティブ D の 3.3 リッターということで、かなり 2.2 リッターから排気量アップされているということになります。詳細は 3283cc、ボアストロークは 8694.2 ということで、こちらに関しては 2.2 リッターのスカイアクティブ D と同じボアストになります。 足首が 15.2、最大出力が 187kW、回転数が3750回転、最大トルクが 550N の1500から2200回転。下級方式に関しては、まだオフィシャルにはなってないようなんですけれども、おそらくシングルターボと、まあ、いうことになっています。同弁形は DOHC。 ディーゼルですのでもちろん燃料噴射方式に関しては直噴になっています今回マツダから出されました直6の直噴エンジンこちらの特徴を見ていきたいと思います今まではダウンサイジングということが当たり前になっていたわけなんですけども今回マツダらしい発想というかダウンサイジングじゃなくて アップサイジングということで、逆のことをやってきたというのが、また松田らしい、エンジン屋さんらしい試みかなと思います。で従来は 2.2 リッターで450ニュートンだったんですけれども、今回は550ニュートンということで、エンジントルクが上がってるんですけれども、エンジントルクが 24% 向上していると、まあ、いうことになっています。でこれは 目的に関しては、まあ、主には出力、トルクアップというのをもちろん果たしていくわけなんですけれども、通常の目的だけじゃなくて、松田が考えていたのは、吸入空気量増加分、まあ、排気量分だけ吸入空気量もちろん上がりますので、まあ、それによって、排ガスのクリーン化と低燃費化という目的で排気量アップをしてきたとい う,、まあ、いうところが、松田らしいところ、な、まあ、おかつ、 注目き、注目すべきポイントになっています。今回、排気量アップによって、排ガスのプリーン化と低燃費化、大向きを置いて開発してきた 3.3L のエンジンなんですけれども、なぜ排気量アップによって、それらが達成できるのかということになるんですけれども、これ、横軸がトルクで、縦軸が ESFC ということで、エンジン燃料消費量ということになるわけなんですけれども、このようにトルクが上がってきても、この線を見ていただくと、黒い線が 2.2 リッター、下の線が 3.3 リッターなんですけれども、このトルクが上がっているこの領域、まあ、低速トルクに関しては、2.2 リッターも 3.3 リッターも、 燃料消費量というのが変わらないと、まあ、いうことに関しても、燃費策、燃費の弾みたいなものが、まあ、今回新たに入ってきたということが、まあ、伺えるところではあるんですけれども、さらに、この実用領域、中低、中高速域に関しても、このような形で燃料消費量というのが 8% も上がっていると。 この 8% 上がっている理由っていうのが何かというと、ここに書いてあるんですけれども、上視点 PCI 燃焼ができる領域を増やしたことによって、中高負荷領域においても燃費性能を低減させることができているとまあいうことになっているようです。PCI 燃焼の領域を増やすことによって燃費を 8% 低減することができるよというお話をしたわけなんですけれども、PCI 認証自体を実際は増やしてしまうと、この NOX の排出量というものが大きくなってしまいます。でそれを今回、排気量を 2.2 から 3.3 リッターに拡大することによって、まあ、吸入空気量自体が増やせるように、まあ、排気量が増えるわけなので、まあ、それによって で燃焼室の取り入れる空気の量が増えますので、まあ、ノックスの排出量をま抑えようと、まあ、いうことです。でそれによって、このノックス自体がまあ低減できると。トルク自体は出力としては 550N まで上がるんですけれども、ノックス自体は低減できるよと、まあ、いうことで、まあ、今回 3.3L の排気量をま導入したという背景で あるようです。PCI 燃焼を領域拡大することによって、燃費性能を 2.2 リッターの従来のエンジンから 8% 低減することができたということなわけなんですけれども、じゃ具体的にどういった燃焼をさせているのかということが気になるところになってくるかと思います。で今回、一番注目するべきポイントというのが、 まあ、直列、直列6気筒っていうことももちろんそうなんですけども、この燃焼ということにおいては、二段エッグ燃焼室を用いたというところになります。ディーゼルの場合ですと、燃焼室はピストンの頭の部分、クラウンドと言われているところになるんですけれども、この場合燃焼室なんですけど、この二つの燃焼室を持っているというのが、今回、この PCI 燃焼領域を増やすことによって低燃費化を図ることができるようになった大きなポイントになります。松田の場合はさらに DCPCI 空間制御予根号燃焼ということをさせていますで。これは先ほど冒頭でお話しした通り、先ほどお話しした通りなんですけれども、この2つの燃焼室を まあ、用いているピストンがありますの で, で、このボールリムーブっていう、出っ張ってる真ん中の部分に燃料を噴射させて、燃焼るとの上と下で、まあ、スワール効果を発生させることによって、空気と燃料を混ぜる、余根をさせると、まあ、いうことをしています。でこれによって、ピストン自体は止まってるわけではないので、 上視点に向かって圧縮させている状態。まあ、そうしますと、この燃焼室の温度が上がって、磁着火するようになりますので、まずは下の部分から着火して、で、次に上の部分を着火して、で、その次にもう一度、このリム部に噴射をさせて、で、最後に真ん中の部分、燃焼室の 中央の部分で燃焼させると、まあ、いうことです。まあ、これによって空間制御予混合燃焼というものをさせていると、まあ、いうことになっています。で、これをすると、じゃあどうなるのかということなわけなんですけれども、従来ですと十分に予混合ができないと、まあ、いうこともありますので、混ざる前に着火してしまう、まあ、十分に空気と 経由が混ざらないといった状態で着火してしまいますので、不完全燃焼が起きやすい。要するに、ススが多いといった状況で燃焼してしまうということもありますので、燃費として悪くなってしまう方法でもありますし、燃焼としてももちろん悪い方法にはいくといった状況なわけなんですけれども、今回こちら2段階の エッグ燃焼室、それから多段噴射を設けることによって、1発目の燃料噴射によって、上下の燃焼室を使って、座る効果を発生させて、そこで圧縮時着火で燃焼してで、さらにメイン噴射としてもう1回中央部分に噴射させることによって、 スワール効果が起きている中で、さらに噴射させて、混合気を燃やすということになりますので、噴霧干渉というものが避けられるということになります。そうすることによって、リーンな混合気を形成させることができて、効率的に軸トルクを 取り出すこともできますし燃費性能としても上げられるエンジンになるということになります従来の燃焼室形状との比較の図になるんですけれども、まあ、下の図まず横軸がクランクアングル で, で縦軸これ今2つのパラメーターがあるんですけど下が燃料噴射しているタイミングで上が最大燃焼止圧度が 出ているタイミングということで見ていただければ分かりやすいんですけれども従来の燃焼室ですとまず t g c の手前で一発立ち上がりますでそこからまた一回下がって t g c 過ぎて下がって t g c から少し遅れたところで最大燃焼止圧ということで立ち上がっていくわけなんですけれども、まあ、これですと少し効率としては悪いとい う, いうことがわりますで今回この2つの 分割式の燃焼室にすることによってどうなるかと言いますと、燃焼速度が非常に高くなったというのがあります。上支点を過ぎてすぐのところで最大燃焼圧力というのが発生しているということになりますので、まあ、ちょうど TDC を超えたすぐのところで最大燃焼室圧が取り出せると、効率的な軸トルクというものがま取り出せるようになります。 かつ燃費性能としても高くなる、まあ、無駄に燃焼しなくても出力が軸トルクに変換できるようになることになりますので、まあ、これだけの違いが従来の燃焼室から2つに分割させた燃焼室へ変えることで生まれてくる性能になるということになります。ってことこで今回 マツダの CX60 の直翼のディーゼルエンジン見てきたんですけれども、まあ、今回もすごくマツダの技術力に驚かされました。で最後にもう一度まとめると、2、まあ、段エッグ燃焼室の採用、これによって DCPCI ということで空間制御混合燃焼、これを実用化させて、排気量拡大で 100ニュートンアップしています。それで言いながら、先代の 2.2 リッターのディーゼルエンジン、実用域で 8% もの燃費を向上させたということで、直6になって縦置きになったということもものすごく衝撃的だったんですけれども、エンジンの内部でやっている。 燃焼技術、まあ、ここがものすごくびっくりさせられたところかなと、まあ、いうことを私自身今回まあ感じた次第で、まあ、それだけでもこの車を買う価値というのはまあ十分にあるんではないかなということを今回改めて感じた次第になります。はい、ということで、今回はマツダの CX60。 こちらのスカイアクティブティ 3.3 リッターディーゼルエンジンの燃焼技術についてのご紹介を今回いたしました。このチャンネルでは車用品、カー用品のレビューを行っております。また最近では車の装備のレビューとまたこういった技術的なコンテンツの配信等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。